はい、妻とく、はい。<笑>始まりまーす。ということで、今日も、行数、朝行ってきて、今日は、メインが焼き鳥焼き鳥と、気になるものと、また食べたい、マカロニナット。<笑>マカロニナット。<笑>もう、ほぼマカロニナットがメインみたいな、ちょっともうこんな感じですね、ラインナップ。これマカロニナットこれで、みんなに言われてたこの麦うまゴールダも買ってきましたよ。うん。紙定期、あるよね、今日。 あーねっちょっと焼き鳥用のさ、うん、この日のために買いましたよ岩谷の炙り屋じゃとりあえず作っていきますはいそしたらだ飲む前に一旦時間かかるから焼き鳥焼いてからちょっと飲み始めようかそうだ、ね、ちょっと皆さんにもこれ中身どうなってるか見てもらいましょうかこれって買ったことなくないほぼみんな買わないと思う買わいい<笑>普通に食いきんねえもんな冷凍だからつったっていきますはい っち う, うんそうそうだよねああなるほどなるほど一段ずつアソ相当で入ってるわこれまずこれねぎまだねおおだいぶねぎまなんだけどもう匂いすごいねうんあれほんのり塩味なんだっけもともとが下味をつけておりますか、うん、お好みで塩やタレなどをつけて、うん、お召し上がりください、うん、じゃあ一旦とりあえず焼いて様子見ましょうはい、はい、ねちょっとこれ串出てないからさ置けないんだけど <笑>そうねちょっとあるねちょっとこれあ ね, その ね, ねえ<笑>あほら<笑>ちょっとこれで遠火でじっくり弱火で焼いていきますかえねぎまだけじゃなくてもも も, も焼いてくそうだねうんちょっと見てよこれ満タンですよ焼き鳥かわいいかわいい<笑>じひとまずさこれ開けてそっち酒飲もうよああそっち作ってから酒飲もう、うん、えこの丼に作るつもりなのそうよすごい量ってこれ全部入れるわけじゃないでしょえ違うの <laughs> そんな。<laughs> <笑>全部入れるでしょ全部は作るんないけど納豆はさあ納豆に合う量を作るってこというか前回この家でやった時コメントとかでも「それマジで美味しいの」みたいな「マカロニ納豆うん怪物さんの視聴者さんでもあれは怪物くんだけがやるもんだと思ってた」みたいな「普通の人はやんないと思ってた」みたいなコメントいっぱい来たんだけど、うん、でも食ってみたらントツで一番うまかったよねあの日のなんだろうねなんかめちゃめちゃ美味しいけどなんかあんまり過剰にモテはやすのもの かなった思っちゃっと 人, 人には勧められない食べ方というかそうそうそうこのさタレが絶妙にうまくないそもそもだし入りみたいなうん洋風のマカロニにこんなにこの出し入りの醤油が合うとは思わなかったわこれさあのこの前の撮影やってからさどれでもうめえんじゃねえかと思っていろんなスーパーとかコンビニとかのマカロニと納豆を買って合わせちゃうんだけど、うん、ツナ入ってたりコーン入ったりするとなんか合わなくて様数のめちゃくちゃシンプルなこいつがさ、うん、やっぱベストだったよね これぐらいかな、とりあえずそうだね、うん、オッケーですこれね、マカロニ納豆美味しそうに見えるのがちょっと不安な<笑>ちょっとね、絵面はね、<笑>よくないんだけどで、あとこれよ山マクラゲさこれ ね,、うん、ね<笑>少しずつ焼けてきたねうわ、うまそうじゃ、ちょっとひとまずこれ準備できたってことで麦うまゴールドでちょっと乾杯しちゃっていいですかはい。ーいしょちょっとぬるいけどまあでもまあまあうん、全然 じゃあお疲れ様で す, お疲れ様です乾んあ、うん、おい、うん、しい普通に喉、うん、越し生とかそういう系のちゃんとした大さんのビールの味がする、うん、うまっ全然飲みやすいじゃちょっと取り分けるよ納豆あはいう<笑> 見た目はねちょっとあれなんだけど味はちゃんとうまいから久しぶりだね、ちょ俺正直、うん、今日一番これが楽しみだったからちょっと行っちゃっていいですかはいどうぞ<笑>ここれがうまっ麦うま流し、うんうん、<笑>うまういようまいやばいこれもうシーズニングしていいかいいんじゃない うい、ん、ちょっと焼が重っか、さってたいただきますうん、食べて食べてうん、うん、うまい久しぶりの久しぶりの、うん、<笑>うめえよなちょっとご飯持ってきていいうんご飯ですはい、ご飯ですはいこれ、これが僕のですはい、はい、ちょっとさ、このご飯とマカロになっとこれやばいから あああすごい湯気すごいもんうんうんうん、こうんうんうんう、ね、んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんてんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんうんうんんう わーっての当たったことないんだけどさ、うん、外れもやっぱ中にはあんのかな想像できねえな美味しいからあーもう2本目ですあーうめえ う, う, <笑>うん湯気 <笑>結局今日もこれが1位なのかなでもこれは結構かなり強いよねでも今回買ったのが30本入り1箱50本入り1箱で丸つくねの方が10本だから、うんうん、だいぶしばらく焼き鳥食えるよ冷凍でよかった冷凍でよかったレンチンでいけるし<笑> あ, あそっかそっかうんこれちょっとどうそろそろ結構、うん、この辺のいい感じになってきたねでちょっと先に食べていい、うん はい、どうぞお願いしますでもこんな感じ、見えるかな映ってるうんピントきてるかわかんない、うん、微妙微妙はい、まあいいか<笑>じゃあちょっといただきます<笑>生です<笑><笑><笑><笑><笑>全然全然生まれ、ごめんなさい多分ここら辺はね、うん、焼けてるんだけど、うん う ん,、うんうんうん、おいしい、うんうん、でもさ冷凍だけどめっちゃ美味しいよあ、本当油噛んだら出てくるしちゃんと美味しいでももしやるんだったらさこういう焼きでレンジでチンして解凍してから焼いた方が中まで火が通りやすいかもね、うんうん、ここらへん平気じゃないああそれは平気じゃないじゃあ今日それをいただきますうん<笑>クソ熱い<笑>あ どう？うん。美味しい。美味しい。美味しいよね。大丈夫。カリカリで美味しい。お店で食べるより熱い。熱い。うん、熱い、うん。もうさこの感じだけど、うん、ちょっとテンション上がらない。うん。ちょっとお い, いこれ。いい。これいいこれ。俺ももうちょっと桃行こうかな。うんうん。ちょっとちょっと取れちゃったけど。今取れちゃったよ、ね。<笑>熱いよ。だいぶうまい。だいぶうまいよね。<笑><笑>だいぶうまいよね。ど<笑>うよ。 うまいね。うん、これはま俺まだやってなかったこれ。あ、うん、そうそうそう。麦牛馬流しうまっ。ああ。<笑><笑>そしたらそろそろあの五十本もあるつくね焼いていく。あそうだね。<笑>あおこんな感じか。はいはいはい。思いのほか小ぶりだね。 丸いタイプじゃないですよねそうそうそうそうちょっとこれもさ、一回溶かしてうんうん塩半、タレ半にするあ、そうだねあ半分ずつこれはやっぱタレも食べたいよね食べたいよねよいしょオッケーそこにねぎまあ、ねぎま<笑>やっぱ個人的にさ焼き鳥行くとお酒飲みながらは一番ねぎまが好きなんだよね、うん、やばいね、うん、あ の, の<笑>焼くの超時間かかるからさカメラはセットしなかったんだけどタレ やばいことなってるね。うん、いい感じというか、うん、ギリギリというか。タレこんな感じね。熱そう。熱そう。レア。何<笑>万じゃないけど、レア。<笑>ちょっとぬるい。<笑>ちょっ<笑>あれ？あのね。 こう見た目はね、うん完璧なんだ、完璧なんだけど。食べるとね、レアいけなくもないと思うよ。楽しいね。楽しいね。食<笑>べきます、うん。どう。生ではない。そうだから、レアでしょ、うんうんうん、レアレア。ちょっとこれ焼き鳥食べたらさ、もう締めに向かってっていい、チャーハン作って。うん、もう一個やりたかったことがある。あそう、麻婆チャーハンを作るっていう、うん、塩も行ってみようかな、じゃあそろそろ。 これ分かったレアじゃないわやっぱそうだよね、うん、中, が中がふわふわなだけで、うん、タレの焦げと差がすごいんでしょうんすごいねレアに思えるぐらい柔らかいって、うん、冷凍なのにうまっわ若いちょっと早めに行かないと腹いっぱいになりそうだからもうさっと食うわうわうん、うん じゃあ、この辺りで、マボちゃん作りますか、はい、あのー、ちょっとですね、牛丼の素とか、他のつくねぐしとかも買ってるけど、うん、多分ね、今日もう無理。腹いっぱい。<笑>だから、ちょっと締めにね、この冷凍チャーハン、これね、1kg の業務用チャーハン使って、はい、このマーボー豆腐と合わせて、マボチャーハンを作ろうかなと。はい、とりあえず、じゃあ、チャーハンの前に、マボちゃん、こちらも も, もちろん、 あの、業務スーパー豆腐なんではい<笑>これ入れるだけでできるっぽいよもう混ぜてるに近いけどね<笑>、まあ、ほぼ混ぜてるなんためながら混ぜてるそうそうそ う, うねっあぶれどうこのマボちゃん<笑>ブルンブルンなんだけどボボマボちゃんこれ大丈夫これ足りる<笑>比率足んない気がするねあまマボちゃんもいい感じよなんかある程度いい感じ溶けてああ良さそうだね、うん、マーボーっぽくなってきたよ、うんうん、ちゃんとだって あ, ーあ意外に具入ってるね意外に具入ってるよ忙しいな忙しいなあやっぱりなんかチンより炒めた方が美味しい、ね、なんか美味しそうだねちゃんとパラパラだしねうーんうわーうまそうやべこぼしためっちゃこぼすやんめっちゃこぼすやんこれこうよおお<笑><笑> マ ー, ーちゃんちゃんと美味しそうこれ今日一番の可能性あるよ<笑><笑>マ ー, ボーちゃんできましたんでとりあえずチャーハンから食っていいですかはいえ、めっちゃいい匂いするようわ冷凍ってうめえでまた胡椒は効いてるわ、このチャーハンなんかへえ、ちょっとマーボといいうんうんマーボーチ めっちゃうまい<笑>うまい中辛にした、ね、中辛にしたんだけど、本当にピリ辛ぐらいうんうんうんうんうんチャーハンの具材の甘さがあるから下手したら大辛でも良かったかもうんうん、うん、辛みはうまそ う, うまチャーハンからチャーハンからうんうまいよねあおいしいおいしいマ ボ, ー、うん、マボチャーハンマボチャーハンマボチャーハンでうん美味しい うん。うまいよね、うん。濃いね、やっぱ。濃い濃 い, 濃いなんかちょっと臭い。鶏がらなのかな、ちょっとなんかこう。獣臭い感じは、うん、ほんのり感じるんだけど、俺は、でもうまい。また、それがなんかちょっと、その安っぽさがいいよね。うん。うん、マジでも、お酒いけるこさなの。うん。この組み合わせになる。うん。うめえ、味濃い。うん。 チャーハン適当にさ量を出したけどさ、うん、ちょうどよいさそうだねうん割合もちょうどよかったわうん一袋出さなくてよかったやうんこれ業務用の冷凍チャーハンちょっと なるほど正直もっとなんかこうおいしくないのかと思ったけどすげえおいしい、うん、しかも普通に並盛り一食分作るんだったらさ、うん、フライパンで23分でできるからねああそうねうん、うん、一人暮らしとかすげえ便利だと思うう ん, うん、うん<笑>うん、幸せだ <笑>お腹いっぱいで、うん、眠いし眠いし片つけたら寝よ、うん、<笑>じゃあということでごちそうさまでしたかなごちそうさまでしたはいじゃあ 前回の時も聞いたけど今日の総評で何が一番うまかったかせーので発表していかない一つね一つだけせーのでいいはい、はい、せーの揺るがないね連動入りしないとダメだってじゃあ逆に2位は私はネぎまかなねぎまでも個人的にやっぱ驚きがあってチャーハンが2位あとまあ 超えるとしたらこれかなああそれね意外性で意外性だったら、うん、ったこれ1本あって数十円でしょ100円しないから多分買う、うん、売り切れてなければ買う買う、うん、絶対買うまあちょっと皆さんもねこれ気になった人は、まあ、なんか業務スーパーってなんか常にいろいろ入れてるわけじゃないっぽいから、うん、売り切れもあるっぽいし、うんうん、気になる商品があったらね買ってもらって食べてもらえればいいかなと思います、はい、じゃあそしたら今日はこの後で終わるけど今後もねこのシリーズであれ食ってくれっていうのが要望があったらぜひあのコメント欄に。 腹 い, いっぱいだお腹いっぱいだよお寝よう寝よ昼寝しようちお茶を洗お う, お茶を洗おう<笑>はいということで本日もご視聴ありがとうございました今回の動画につきましてはですねコメント返信コーナーではなくてちょっとお話と宣伝ということで以前からですねまあ動画の内容を少しずつ変えていったりとかして最初はね喋、えー、らずにまあとにかく食べるみたいな動画だったんだけれども 今はだんだんこう味をねこう表現したりとかお話をしたりっていうのにシフトしていったんだけれどもやっぱりね、あのー、昔からのファンの方からはねこう静かに喋らずに。 まあ、食レポもほぼいらずにね、えー、まあ、とにかく食べてる動画を見たい、みたいなね、えー、コメントも多数いただいておりまして、基本的にはね、まあ、あのー、僕自身、お店を紹介したいと思っているので、今のメインチャンネルの方に関しては、やっぱりね、こういう食レポとかお店を宣伝するような内容は変えずに、えー、ちょっとね、これを機にですね、サブチャンネルを、えー、新たにもう一つ開設して、 こうちょっと喋らずに食べるような動画のみもうカットしてねちゃんとカットして食べてるシーンだけを使うような、えー、サブチャンネルをちょっと近々作ろうかなと思います、えー、ぜひですねこう食べるシーンだけ見たいよって方はもう本当に長回しというか もう何十分もこう食べてるシーンだけを切り取ったものを作ろうかなと思いますのでえそちらの動画はですね、まあ、流し見とか、えー、早送り推奨で、えー、ぜひぜひですね、えー、お時間がある際には見ていただけたらなと思います、えー、またですね最近 YouTube でもショートだったりとかえ TikTok とかもちょこちょこと始めておりますのでぜひねそちらも見ていただけると嬉しいなと思いますそしたら本日の動画はこの辺りで ぜひですね、えー、今後も妻と食うシリーズ、こんなもの食べてほしいとかご意見がありましたら、じゃんじゃんですね、コメント欄に書いていただけると幸いでございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。